地元のの祭りを表現したものです戦国時代の夜明けとともに荒廃した鹿沼塾その再生を願い復興を成し遂げた民衆そこから生まれた鹿沼の秋祭り未来永劫をつながる思いを描いた作品です世界に認められた鹿沼の秋祭りを全身全霊表現いたします5000円よろしくお願いいたしますはい 天国の世が幕を閉じ、荒れ果てた下野国神。悲しみに暮れるカヌマジ未来や希望はあるのかカヌマで生まれ、カヌマで育った誇りを胸に、先人が築いた技を繋ぎ、必ずや、切り開く。いい いいな 希望を胸に待ち上がれ<音楽>入 が襲う戻せぬ過去は進めむ」絶望の中に光は見えるのか苦しみそして悲しみと行く手を阻むのは驚異なる自然の力を立ち上がれかす。 もつけなく明日の緑を願い全力で立ち向かう また輝く松村屋敷に絢爛豪華な彫刻が飛び出すマイアドレスイヤー Panzerlo, ready?